ありがとうございました。まもなく、かぶかぶ坂、かぶかぶ坂です。運針は、全日と運賃証をお出しするよで、推薦のいらないよう、先頭車両一番前の運賃箱へお支払いください。 you <laughs> I'm gonna go ahead and eat it. 間もなく、北蒲本、北蒲本終点です。お乗り換えのご案内をいたします。堀川、黒石、三好方面へお越しのお客様は、五利横のの2番乗り場。富士崎分内方面へお越しのお客様は、踏切を渡っんだ1番乗り番。<笑><笑>